皆さん、こんばんはー月曜日は僕がやりたいこと何でもやってる日に決めたんですよ。それで今日はスーパーに行った時にめっちゃくちゃ辛い韓国のラーメン。このラーメンを日本買ってきましたよ。このラーメンって韓国の YouTuber たちがめちゃくちゃ食べたんですけれど、日本でこのラーメンを見たことなかったんですよ。スーパーで見た瞬間、 ドキドキしてすぐ買っちゃいました僕の YouTube の動画見たこと意図はあるはずなんですけれど俺めちゃくちゃ辛いに弱いんですよめっちゃ怖いけど食べてみます作り方が書いてるの後ろを見たらスパイシー音チャレンジって書いてるけど俺これ食べられるかな男なら辛いに強くないとダメでしょ一応ネギと唐辛子持ってきました唐辛子はあー入れたら多分後悔すると思うけど 入れてみたいんですよ。タコアンは私のベロの助け。ネギキムチはラーメン食べる時に一緒に合わせて食べたらめちゃくちゃ美味しいなので用意しました。それならまずラーメンをチョコでみます。ラーメンを開けたら粉末ソースとカヤックソース。このフレークが入ってるけど、これもう見た目も怖いんですよ。とりあえず水が茹で上がったからチョコります。うわー出るなー やべやべやべめっちゃ辛そうな匂いしますようわっこれ大丈夫かな体にうわー食べてもないなのにめっちゃ汗出ますよ私が普通に食べてる韓国のラーメンよりは麺がちょっと硬そうな感じがしますもうちょっと茹でたらいけるからまずスープからああこれ結構赤いんですよ うわぁ<笑>俺これ無理かもちょっと待ってはぁ<笑>あ、とりあえずできたから、麺も食べてみますうわぁ<笑>手がめっちゃ揺れてるんですよ うわあ、ちょっと待って手が揺れてるからもうあれでは無理一旦麺を見せます麺はこんな感じだよ麺はもちもちしてて美味しいね あー、ネギ入れるの忘れた。唐辛子、ここ切って切ったけど、もうちょっと食べてから入れよう。<笑>うわ<ー>あ、わ<笑><笑>ネギキムチと。 あ, あ。あ。あ。あ。あ。わあ、私が今まで。あ、今までじゃなくて。生まれた中で、食べたラーメンの中で、一番辛いかも。うわあ。 うわ、これどうやったら普通に食べれるかな ちょっと、初めてから、強すぎなやつを選んだかもしれない。わー。 ああ。ああ。ああ。会話ができない。あちょっと待って。負けたらあかんけど。もうちょっと頑張ってみろ。いちいち入れます。ああ。おお。 はあこっちが戻らない暑いからもっと辛いんじゃないかな怖っ これは か, んこれあかんちょっと待ってこれあかんはかはっこっちのええ唐辛子こんな辛 か, かったっけちょっと唐辛子のせてスープ飲んでみろ<笑>あ ちょっと休憩しよう私顔見えるわぁこれ大げさでもなく本当に辛さに弱いからうぉ辛いやつを食べたらストレス発散するって言うけどこれは辛さをストレスがもっとつけるぐらいの辛さわぁこれを辛さを超えちゃったあのあぁは ぁ, はぁ これあと二口ぐらいやけど一口だけ食べるわこれ無理<笑>食べたいけど食べれない食べたけど、食べれないどうしたらいいのあこれうわマジで手が、はあ、震えてる もうあかんもうあかんもうあかん最近ハマってるアイスクリーム助けてくれるかもああ最高ああ最高 わあ。もう本当に地獄の辛さ。わあ。これ絶対、日本人、韓国人、全世界人、俺ちょっと辛いやつ強いやって思ってて、食べたら、半分以上は無理と思う。ああ、今、山とか登ったら耳、おかしくなるでしょ今そうなってる。この子なかったらもう死んだわ。 急遽じゃうんだかもしれん。わあ、はい。本当にこれ気をつけて。ああ。もう喋る力もない。俺これ、これ食べて、もう、片付けるわ。皆さん、今日はここまで。バイバイ。